車載用六軸 IMU センサー ASM-330LHH を使用したリアルタイム姿勢トラッキング及びショートスケンチデモをご紹介します。ASM-330LHH は、対温度安定性と対時間安定性に優れた車載対応の六軸 IMU センサーです。こちらの表にあるように、各速度のゼロレートレベル温度特性は、 プラスマイナス 0.005DPS パード C 加速度 0G レベル温度特性はプラスマイナス 0.10 ミリ G パード C を実現最大動作温度は105度 C に対応しておりナビゲーション・ドライブレコーダーの自立工法や盗難防止装置の衝撃・傾き検知などノンセーフティー車載機器向けに最適です 次ににデモ内容についてご説明します STM32L4 マイコンと ASM330LHH が搭載された評価ボードを使用し三軸加速度センサと三軸ジャイロスコープを用いたセンサーフュージョンにより車体の傾きやピッチングなどをリアルタイムに検出すると同時に加速度センサによる衝撃検知を同時に行うデモをご覧に入れたいと思います。 それでは、動画をご覧くださいこちらは車載向け6軸センサー ASM330LHH のデモですこちらの評価ボードに ASM330LHH と s t m 3 2 l 4マイコンが搭載されております6軸センサーのデータから s t m 3 2で6軸センサーフュージョンの演算をリアルタイムに行いましてこのように 姿勢をリアルタイムに検知して表示するということを行っているデモですこちらのセンサーを車体に搭載しておけば車体の回転方向ですとかロールピッチといった車体の動作をリアルタイムに検知するということができるようになりますさらにもう一つこちらの評価ボード上には、えー、と衝撃検知の機能も搭載しています こちらのグラフが今、赤い線が見えておりますけれども、通常の状態を示しておりますが、こう車体の動きを検知しながらこう、衝撃が加わったときに、衝撃が加わったよというフラグを立てて、知らせる、検知することができるというデモになっております。ご視聴ありがとうございました。